うん、どうぞ、どうぞ、すみませんいや、効いてきたね、ちょっとかった、ね、めっいい寒いねうん、本当に寒いです、今日 もうしたんですか寝た。<笑><笑> 冷えたねうん、ああ、うん、面白い。うん うんそうそうそうそう。うん それで今日は西新井の人が来てくれて。うん お前さんによろしくってくれさいる<笑>って言ってて、えー、<笑>うんまあ昨日来てくれたんですね、うん、あ、そうなんだ、うん、あと昨日、口開けね、うん、あんまり話できなかったけどって千葉から来てくれたお客さんって言ってよあ、すご う, うん あ, あの最初から待っててくれてあって あ, あ、わ、うん、かりました、わかりました。そうだそうだ、うん。少し話したんだね。うん、小木さん、転んじゃって。うん、気のそうなんだって。いらっしゃい。だけど、千葉から来てんだって。そうん、そ う, そうそうそうそう。そうだ。ね、うんうん、ありがたい ね, ね。本当にありがたい。 来たでバ、うん、イクで川越から来人、ね、あ, あそうなんだ。 ちょっと寒くなってきたねこれ。うん。風風ですよね。ねうん、まあ風吹かなくてもさ冷たいけど。うん。冷たいや寒いや。うん。今日は本当に。<笑>ああうめえ。 フふふふ やっぱり見てると、ここなんかもう遅くはダメだよね。二十四時間の。二十四時間難しいよな。人、う、が、んうんうん、あ、会ってないもんね、昔みたいにね。本、ね、当そうです、うん。本当にそう。うん、まだ二十枚だもんね。うん、それはもう。 多くないから、人が出てくる。うん、本 当, ね、うん、<笑>本当だ<笑>。これで帰ったら、もう少し寝るんですか。うん、今日はもう少し寝て。うん。 明日あったっけ行ったけかな。<笑>ああ、はいはいはい。親父さん、ちょっと、寝 れ, れそう、帰れそう。もうね、あと、な、八個、七個か、そっか。<笑>さっき、小林さんが出る時、ちょうどね、十四個あったの、うん、あれから、まだ三人で来て。<笑> ね、この普通だと土曜日だからこれから結構忙しくなるんでね、はい、普通だとね、はいはい、で も, もうそばないもんね今日は。あ<笑>